さすがとしか言いようがありませんねどうも政治いろいろの学なぶです常に我々は悪くない悪いのは我々を理解しない方だというその姿勢が事実を落とし続ける原因だとなぜ気がつかないのでしょうか 時通信の記事を引用します連合がまとめた参院選基本方針の改定案が波紋を広げている支援政党を明記せず共産党と連携する候補は推薦しないと打ち出したためだ立憲民主党からはこれでは戦えないとの声が上がっており連合との協力関係が揺らぐ可能性もある 連合は21日、加盟組織に改定案を通知、当初方針に明記していた、立民と国民民主両党と政策協定を締結すべく準備を進めるとの文言を削除し、候補者本位で臨むと修正した。共産党を念頭に、目的が大きく異なる政党などと連携する候補者は推薦しないとも記載した。 背景にあるのは昨年の衆院選での立民と共産党の接近だ。吉野智子会長は共産党との共闘についてあり得ないと再三警告。当初方針の変更は共産との関係が曖昧なままではろ手を挙げて応援できないためだ。連合関係者はもう政策協定は結ばないと言い切る。 連合は1989年、韓国労主体の日本労働組合総評議会総評と民間労組中心の全日本労働総同盟同盟を統合する形で発足。93年と2009年の非自民政権樹立に貢献した。その後も民主党の流れを組む政党を支援してきた。 近年は民進党が分裂した17点衆議院選を除き、国政選では立民や国民民主党と政策協定を結んでおり、今回の方針変更は異例だ。立民には連合の組織内候補がいる。連合にとって立民は一体となって戦う存在だ。立民の泉健太代表は、 28日の記者会見でこう強調したが、党内には戸惑いが広がる。立民中堅は、協力関係が揺らぐように見えるのはマイナスだと指摘。立民関係者は連合会長の発言を引き合いに、連合はノリを超えている。政治に介入しすぎだと怒りをぶちまけた。連合の新年会合に、 岸田文雄首相が出席して挨拶する一方、野党党首に登壇の機会はなく、連合が自民党との距離感を縮めているようにも見える。立民関係者は、自民とは接近するし、信念があるのかと批判した。とのことです。記事の最後の部分に書かれている、立民関係者というのが誰のことかはわかりませんが、 ものすごいことを言いますね。信念はあるのかとは。これ、その言葉、そっくりそのままお返ししますとしか言えませんよね。この立民関係者がもし国会議員だとしたら、ここまで物事が見えていない人物が議員を務めているということになり、これはかなり危うい状態と言っても言い過ぎではないと思います。連合という組織はもともと 自衛隊意見解消、日米安保反対、非武装中立、日の丸君が代反対を唱える社会統計の組織総評と、民主社会主義と反響を掲げている同盟という組織などが統一することによって結成された組織です。総評は日教祖や自治労、国鉄労組といった公務員労働組合が中心となっており、 同盟は民間の労働組合が中心となっていた組織でした。そもそもからして、労働組合という組織は、労働者の権利を守るという目的のために結成されるべき組織であり、自衛隊が違憲かどうかや、日の丸君が代に反対かどうかなどというイデオロギーとはあまり関係のない組織であるべきなんですけどね。労働者からしてみれば、元来、 自分の権利を守ってくれるべき存在である労働組合が、その本来やるべきことを置き去りにして、無意味なイデオロギー闘争に没頭している姿は、うんざり以外の何者でもないでしょう。日教祖などはその典型と言ってよく、加入率は毎年過去最低を記録し続けています。総評よりも同盟が連合内で支持を集めるのは当たり前のことであり、 連合の発足を労働界の右翼的再編、反共労使協調路線と批判する日本共産党系の団体は連合には参加せず、独自団体を作っています。つまり、一口でくくるのはちょっと乱暴すぎますが、連合という組織は反共の色合いが濃い団体なわけです。事実、記事内にもあるとおり、連合の 吉野智子会長は再三にわたって立憲民主党に対し共産党との共闘はあり得ないと否定、警告し続けてきたわけです。立憲民主党の枝野首脳陣はこの連合の警告を願無視して共産党との共闘を決めたわけです。それも主義主張や政策のためではなくただひたすら 自分の議員という地位を守るためにだけです。有権者のことも、労働者のことも全く考えていない行為だと言っていいでしょう。あり得ないと警告されて、なお共闘を選択したわけですから、こうなる結果は火を見るよりも明らかだったはずです。この結果が読めなかったのだとしたら、枝野首脳陣のセンスは絶望的に皆無だったと言わざるを得ません。 そしてこの記事に登場する立民関係者のセリフです。本当に間口が塞がりませんね。この立民関係者が言う信念が、もし立憲民主党にあるのだとすれば、それこそ連合の警告を無視してまで共闘を選択したという信念があるのですから、連合の協力を得られなくても、致し方なしとするべきなのではないでしょうか。 そういった自分のみっともない行動を棚に上げまくって、連合に信念はあるのかなどとよまいごとを言っているわけです。本当に意味がわかりません。立憲民主党に比べれば、連合の方がよっぽど信念があると思いますよね。反響だから、共産党との共闘を選択した党を応援することはできないと言っているのですから、これはある意味、 信念と言っていいいのでではないでしょうか立憲民主党首脳陣の絶望的なセンスのなさはもはや明らかです。共産党という、いわば前時代の異物的な党との共闘を選択してしまえば、がんじがらめに絡め取られ、内部から食い荒らされて、いつの間にか乗っ取られることは簡単に想像できたはずですが、これを全く想像できなかったわけですから。 つまり、共産党との共闘は明らかな失敗だったわけです。にもかかわらず、この失敗を堅くなに認めず、我々は何一つ悪くない。悪いのは我々を理解しようとしない方だと言っているわけです。これ、ある意味で、ものすごくファッショナ考えですよね。このような党には早々にご退場いただき、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 次の動画でまたお会いしましょう。